こんにちは、えー、暑くなってきましたね。いよいよ夏本番ということで、えー、ワークマンで一番涼しいズボンは。どれだということで、夏パンツ決定戦、えー、ご紹介したいと思います。はい、一番最初にご紹介するのは、あの、ソルテックスワークスツーウェイ。 動きやすいですなんとこのソルテックスって素材がノースフェイスさんと か, とかあとはグランチとかがちょっと前まで作業してて、まあ、ノースフェイスも今ドーロライトパーツっていうのを出してるんですけど非常に高機能な薄い素材で、えー、一応ポケット後ろのポケットもね充実してますぐるっとこう回っていただくと、えー、後ろの方にはさらにサブポケットがあって指でこうやってこう引き出すとですね、えー ポケット、外付けのポケット、まあ、サコッシュといいますかね、えー、それを利用することができます。ちなみにレディースも今年から発売しているので、まあ、気になる人は、まあ、黒のパンツでブランドパンツをって考えている人は、女性の方も買ってみるのもいいかもしれないですね。はい、次に紹介しますのが、ドットエアワークスーツーベイパンツですね。えー、先ほどのソロテッククススワークスーツツパンツと 素材がドットヤになって、まあ当然の交通機素材なんですけども、えー、ただね、耐久度がね、もう半年履いただけでもうちょっとやむけちゃいました次に紹介しますのが、エアロストレッチクライミングパンツ。えー、これ、夏用でちょっと涼しめの素材になってます。えー、シルエット、まあ、登山家も結構ぴったりのシルエットなんですけども、まあまあ、気持ちは十分で。 えー、ローラップできます、裾のローラップですね、えー、ドローコードとボ、えーまあ、タンと、えー、っていで、まあ、これを工夫してローラップして履くわけなんですけども、膝のところに、ま、え、ず、ー、ベンチレーション、僕ちょっと知らなかったです、ねで。ある程度の通気性を確保しますので、非常に履きやすい感じです。ちなみに、まあ、腰前りのポケットでやっぱりあの登山の対応というのを謳っているので、まあ、ルるっと回るとですね、もうポケット。 ぶった切れないんですけども、えー、なんとね右側の方に鎖骨、えー、が出てます。これが意外と便利ですね。例えばスマートフォンとかそのままポケットの中に突っ込んでたりすると、汗の湿気でもうスマホの画面になんか水滴がついていたりするんですけど、これだと鎖骨の方を外にらしてスマートフォンなんか入れてみたら、えー、なんと快適にですね。このなんか。 通気性はちょっと取っとめけます。まあちょっと試してみてはいかがでしょうか。最後に紹介するのがえっ、ー、と遮熱ダブルメッシュのアイスアシストカールです、ねえー。今まで紹介したパンツは割とあのネットのねワークマン好きの人たちなんかに結構紹介されてるんですけど、で紹介する靴はね原物ですで。ただ意外と生地の耐久性も。 通気性も抜群。シルエットがちょっとブーツ感っていうよりでですね、まあ、現場の人が、ちょっと、まあ、現場のブーツ履きますからね、だからブーツ化的になってます。通気性は抜群で、えー、ダブルメッシュって言って、すごく通気性のいいですね、ク、えー、がついてるので、自転車を持っている時とか、まあ、山登りの時とかに、まあ、ここ風がスーッと抜けるんで、非常に気持ちいいです。だから今まで紹介した中で、 やっぱり値段も少し2900円と高めなんで非常に履きやすい状況皆さんもぜひこのゲームバッグ試してみてください今日、えー、も夏パンツ最強決定戦の一応この YouTube 動画、えー、参考になりましたらチャンネル登録お願いします